あ〜疲れたありょちゃんりょちゃんうんちょっとお願いがあるんだけども何何を？よしょゴミ捨ててきてほしいなええー、今うんなんで今なのいいからして<笑><笑>いいからしてっていいよお願いいたします 何もう他ないのえ、うん、今じゃなくてよくない置いてよ。行ってくるから。 はい。というわけで、ただ捨てるのじゃダメなの。どういうことよ。ゴミを、うん、捨てに行くためには、うん、あるミッションがあるんです。そのミッションは、うん、内緒です、うん。自分で頑張って、俺がこのミッションだっていうのがあって、うん、それができるまで外で出ませ ん,、うん。ああ、なるほど。はい。じゃあ、行<笑>きません。いやいやいや行<笑>ってほしいの。行ってほしいんだって。<笑><笑> なんで、ゴミ捨て行ってきてって言ってさ、ミッションを食らすの<笑>行ってきてほしいの。え終了えー、そうそうミッションって何ミッションって。いや、普通に出たらダメだ。出たゃダメなんだ。<笑><笑>じゃあちょっと行ってくる。て例えば何え、な何じゃんけんで勝てばいい最初はグー、じゃんけんンポン。<笑> もう一回。最初はグー、じゃんけん、ポン。はい、これでしょ。いえいいってみよう。<笑>違うかい。違う。なに細くればいい<笑><笑>はい、いってみよう。なによ。<笑> 違うの、俺を倒していけみたいな感じじゃない違う違う違う違う違うの違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違な違う違う違う違う違う違う違う違う違う違疲れたう違う違ううう ああ、疲れた。ああ、ああ、春ね。春じゃほしかったんだね。はい、じゃあ、行ってきます。ちょっと、<笑>ちょっと<笑>、ちょっとちょ、あ<笑>腰が、腰がやられる。ああ、はい、はい。チューすればいいのおお。 これかい<笑>？<笑>ちょっと行ってくよ<笑>。<笑>